ははははっかわせるな<笑><笑> ラウンド2。 もう一度、う一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、一度、 もう一度のやつを見てやらんせるな<ー><ー> <asylum> キャッピーかかだ。 当たり前の一緒に行きましょう。まあ、う 当, たっ 当, たっ当たり前の一緒に行きました 私 殺, 殺, 爆殺来てーだあ殺たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはのなだはたなたはあなたはあなたはあなたたはたはあなたはあ危ないは当たはあなたはあなたはあなたはあなたた ませんな一杯 戦います当たりませんやあや<笑><笑><笑><笑> 行きてどこに逃げるめんいきて。きてきて 捕ににいいまえた わ や,、うん、や, やりました